はいどうもめちゃねです本日私はですねこちらのですねレゾナンス台北タペストリーコレクション by ヒルトンさんをですねチェックアウトしましてこれからですね W 台北さんの方にねウーバーを利用してです、ね、向かっていきたいなとい う, ふうに思います今日ね大みそかなんですけどまあ台湾に関してはね大みそかは、ねまあ、特に関係ないみたいな感じですねはいということでウーバーが、ね、来たらこのまま W 台北さんの方に向かっていきたいと思います行ってまいりますタペストリーコレクション はい、ということでね、W 台北さんの方に到着いたしました。いやー、めちゃめちゃね、にぎわってますね。で、チェックインにつきましては、こちらでね、10階の方に上がっていきたいと思います。はいいやー、めちゃめちゃ賑やかですね、はい。ということでね。 楽しみになってきましたねこれからチェックイン手続きね向かっていきまーすおはいこんな感じでオブジェがあってねお、チェックインの列がめちゃめちゃ混んでますはい今ね1時半過ぎですけどもねチェックインの列が本当にえぐいのでこのままね待ちでチェックイン手続きを行っていきたいと思いますはいということですね無事にチェックインが完了いたしましてめちゃめちゃねおしゃれなお部屋ですね まあ、30分ぐらいで今ねチェックインがねできたんですけど今日はねまあ特にもう満室なんでねアップグレードはないですけど25階のねえお部屋で明日の朝食は8時半で日曜予約をね取らせていただきました楽しみですはいということでねこちら25階のお部屋ですけどめちゃめちゃねいい感じですねはい 廊下なんかもね非常に、えー、いい感じでございます。<笑>ということで本日はこちらのね2501ということでございまして、ね、ちょうどね今荷物もね届きましたのではい。<笑> Thank you! <笑>、はい、じゃあねお部屋の方に入らせていただきましたけどまあこんな感じのね お部屋となっておりますはいめちゃめちゃねいい感じですねテックどんな感じなじゃあ靴のっかはいまあこんな感じでもうバスルームなんかもねこうやってね目がけられる感じなんですけれどもはいまあこんな感じのお部屋ですねねこれ玄関ですねはいいやなんかいい感じじゃないですかしかもなんか 角部屋だと思わなかったんで、最大限のね、あのアップグレードというかあの、配慮をね、していただけたのかなというふうに思いますね。はい、いい感じです。じゃあね、お部屋、えー、見ていきましょう。はい、ということでですね、本日のお部屋、ちょっとね、暗くて見づらいんですけれども、エレベーターホールから上がって、角のね、お部屋となってます。非常にこれだとちょっと見づらいですねで。入っていただいて、右手、手電源とかね、入り口の、えー、スイッチ類があって、 はい、正面、こんな感じですね。はい、モレ君は自分の、ね、ポジションを取ってますけどで、左手がですね、収納スペースとなってます。はい、収納スペースね、このように開けていただくと、まあ、こんな感じでアイロン台、アイロンがありましてで、クローゼットですね、はい、こんな感じでございます。そして荷物ね、置く台があって、この下には。 セキュリティーボックス。はい、セーフティーボックスがございます。結構ね、広いんですよね、お部屋ね。はい、で、常備塔があったり、えー、聖書があったりね、しますね。で、えー、足元の方には、あこんなところになんか LG のねはい、なんかブルーレイデコーダーなのかなプレイヤーかな、えー、置いてありますね。そして W ホテルのスリッパでございます。ちょっとね、開けてみましょう。まあ、外からね、今 触った感じでもかなりふわふわの柔らかい感じしますねはいあ面白いこういう感じなんですねあのなんかね紐があって縛られてる感じではないですねはいこんな感じのスリッパ特に W とかはね書いてないですねなんか書いてあるのかなと思ったんですけど特段書いてございませんでしたはいこれがねスリッパという感じです そして一旦ね閉めて、右側には何がありますでしょうか、バスローブ。はいバスローブもねすごいふわふわっていう感じではないんですけど、こんな感じで、W のロゴはなんか特に見かけないですね。はいこんな感じでございます。でこちらに荷物ね置く、広げていただくとね荷物を置ける台がねございますね。はい そしてこちらの右手がね、洗面台とお風呂という感じになってますね。そしてお手洗い。はい、こちらウォシュレットでこれは自動で開く感じのね、ウォシュレットになります。トイレットペーパーね、そのまま流していただいてね、問題なさそうですね。で、ウォシュレット、こんな感じになってます。ガラス台ね。はい、でここにスイッチ類があってバスローブがね、1個あるという感じです。 でバスタブ、こんな感じですね、はい。このね、木の感じ、開けていただくとね、向こうの部屋も見ていただくことできますし、角度を変えればね、目隠しにもなるといった感じでございます。はい、でタオル類、これは何なんでしょうね。これは何なんだろう。なんか不思議なものがありますね。なんか引っ掛けるのかなアクセサリーとか引っ掛けるのかな、はい、でタオル類、えー、グラス。 でスキンンローションだったりとかねお水がございますいややっぱりね色合いがめちゃめちゃおしゃれじゃないですかねこんな感じですでドライヤーもねちょっと開けてみましょうかねはいちょっとカメラ置いてドライヤー開けますと あこれもスミス製ですかねはいあフィリップス製かフィリップス製になってます多いですね台湾先ほどあのチェックアウトしたタペストリーコレクションも確かで、ね、これだったかなというふうに思います、はい、収まらなくなりましたねですずこうしておきましょうはいで、えー、こんな感じのね洗面台、まあ、洗面台は箇所ですけど おしゃれで十分じゃないかなと思います足元にはゴミ箱ですねスペース特には何かあるわけではございませんはい、でシャワールーム緑でねいい感じですねレインシャワーとハンドシャワーがねあるタイプという感じになっておりますはいで、アメニティはモモですねこれ結構ね好きなんですよねはい、ここにね置いていただくことができたりします でこちらははいここはね温度設定なんですね上がどうやってやんだろうこれは難しいぞどうすんだ押す出し方がよく分かんないぞこれを引っ張って回してもなんかね水が出てきそうな感じなんだけどこうか そういうことでね。はい。で、角度を変えるのか。OK です。これを引っ張れば普通に出てきましたね。で、これを多分お酢なんかね、切り替えができると。まあ、水圧は申し分ないのかなと思います。いやー、ドキドキしました。はい。じゃあね、リビングスペースの方に向かっていきたいなと思いますけど、左手、はい、こちらがですね、ミニバーだったり、テレビだったりね、テーブルがあって、非常にいい感じですね。はい。 でこちらね、はいお水。こちらの大きいエビアンに関してはね、えー、有料となってますね。で、よくあるシェーカーですね。で、ここら辺もね、有料。はい値段がね、もうついてあるんで分かりやすいですね。はい。これもなんか袋みたいなやつかな。はい。ここら辺もね、有料となっております。はい。で、足元で、イン箱があって。 ここら辺はは、ね、収納は空ですねここここも空でここら辺に坊主の、ね、ワイヤレススピーカーのなんかありますけど、坊、ね、主ってなってるけど、どうやってやるんでしょうね。はい、でテレビ、LG となってます、まあ。そこそこ大きいですかね、55とかありそうな感じですかね。はい、でインドゥームダイニングのねメニューだったりとか、まあ、800とか300とか、まあ、そんな感じでありますけど、ひ、まあ、一通り、ね、頼めそうな感じでしょうかね。 はいそしてアプリだったりとかちょっとしたねおしゃれ本ですねはいいい感じですでウェルカムアミニティでなんだろうこれめちゃめちゃ大きいパンケーキみたいなマカロンみたいなすご い, すごいですねあと、ね、で食べましょうでアルコール 消, 臭消毒スプレーだったりとかペンとかねございますねはいでここら辺電話機だったりとか照明ございます いうかまだ置いといて。で、ここら辺にね、コンセントが2箇所と、USB-A、HDMI、オーディオ等のね、コネクタがございます。テレビはなんかあれですね、もう横出てるから、HDMI とか余裕でさせそうな感じしますね。でもさっきのところに挿せば良さそうですね。はい。で、ここら辺にはね、レイんが。 ウサギさん乗ってるって気づきましたけどすごいですねはい、まあ、こんな感じで電気ケトルだったりとかアイスペールマグカップはいでこんな感じでコーヒーとかでしょうかねこれはいで紅茶がね TWG という感じになってます紅茶はそうですねなんかネスプレッソマシーンとか特にないんでこれでね多分ドリップして飲んでくださいという感じかなでワインオープナーがねはいございます こんな感じですね。で、コンセントがこちらに1か所という感じです。ここは冷蔵庫ですかね。はい、こんな感じですね。これも、まあ、特にフリーというわけではなく、有料という感じでしょうか。あっ、で、坊主のね、音量、このスピーカーなのかな、ここにある、すごいですね。で、ここら辺も引き出しがありまして、コントローラー類、ね、すごい。こんな感じでございます。HDMI ね。ね いいですねランケーブルもございますねはいでれいくんがもうねすごい陣取ってますそ私のものはここにみたいな感じにねしてますけどこれれいくんね嬉しいでしょうね自分の陣地みたいなね秘密基地みたいなね基地、はい、で足元はねこういうライトで非常におしゃれです ね, ね足元のここのライトね綺麗だね はいで電話機があって、ここに u s b 8とコンセントがね1箇所、そしてスイッチ類がねあって、お水が2本ありますね。で GBL のワイヤレススピーカーとかがございます。そしてなんかね、お盆がありますけどね。はい、そんな感じです。ちょっとね、これを開けてみましょうか。今日ね、あいにくのね天気なんですけど、どんな感じのね、えー、眺望なのか。 はいちょっと見てみたいなと思いますけど、はいこれ、隣のマンションなのかな、めっちゃ高いですね、目線、目線なんかめっちゃ気になりますね、これ、オフィスビルなのかな、なんなんでしょうね、ほら、めちゃめちゃ高いです、ね、まあ、本当にね残念なことに、こちらのお部屋からはね、台北101は、えー、見ることはできませんけど、まあ、でもね、25階で素晴らしい眺望ですね。はいまあ ね、しょうがないかなと思いますけど非常にいいお部屋ですでベッドの、ね、パネルもなんか白でいい感じじゃないですかでこちらの方に も, もうに、ね、もアイスペールみたいなのもこっちにもあってお水が、ね、2本あって USBA のコレクターとコンセントこっちにもコンセントと照明の、ね、コントローラーがございますここは特にな い, ないかなはいでここら辺はねこうやって角度をね 書いていただくことができて、あのお風呂ね、見たり、見なかったりできるというふうになっております。面白いですね。はい、本日はね、こちらの、えー、ワンダフルルームですね、今日はね、なんと大晦日で1泊するとですね、ワンダフルルームも、このマーベラススイートもおよそね26万円、そしてあのー、タワーがね、見えるですね、あのー、 お部屋スペクタクラールームに関しまして、タイペ101が見えるお部屋は、えー、約、ね、46万円という感じですけど、まあ今日は、ね、マリオットのポイントで6万ポイントで、えー、一泊させていただいているという感じです。まあ、レイ君、ね、すぐやっぱこういうふうにやりますよね。はい本日は、ね、このお部屋で一泊、過ごさせていただきたいと思います。いいかかがでしょうかはい、ということ で, で、すね w i f i 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう はい速度出ましたダウンロード下りが 23.55Mbps アップロード上りが 29.85Mbps となってまして、まあ、通常の、ね、利用であれば問題はないですがライブとかだとちょっと、ね、不安定かなと思います今日ましては、ね、大晦日かていうこともあってですねカウントダウンパーティーなんかもやってますんで結構心配だなと。 思いますで今ね、LAN ケーブルもついてるので、LAN ケーブルの利用もさせていただいてるんですけど、ちょっとね、うまく接続できてないので、えー、夜のライブにつきましては Wi-Fi だとちょっと不安定になる可能性あるかなということで、ちょっと心配ですけど、通常利用では全く問題ないのかなと思います。はい。ということでですね、本日こちらの W 台北さんの方に、ね、お邪魔させていただいております。まあ、2種類ね、カードもいただいてて、めちゃめちゃね、えー、おしゃれです。はい。 いやーもうねお部屋見ていただいた通りですけど本当にねまあワンダフルルームこれがねオーソドックスなお部屋でございますけども非常におしゃれですし広いうんあのめちゃめちゃいいですねえで本日はですね先ほども申し上げた通りこのワンダフルルームですらですねまあ通常のねまあまあスペシャルデーっていうこともありますけども日本円でね26万円えーマーベラススイートとかでも26万円 でえー、マーベラススイートの、ね、もう一個下のスイートが、タイペイ101が見れるんですけど、そこの、ね、もう価格は見えなかったんですけど、えー、スペクタクラールームっていうタ、ねあのー、台北イ101を望めるお部屋ですら、ですね、えー、マーベラススイートを越すね、えー、40万円超のお部屋という感じでございます。いいややすごい、まあ、これはねやっぱり タイペ101の、ね、カウントダウン後のハッピーニューイヤーの花火をね、えー、見たいという方が、ね、予約を取ってるんじゃないかなと思います。まあ私もね、その一人でしたけど、まあその願いはね、叶わず。お部屋からはね、難しいのかなと思います。まあ、ただね、あいにくちょっとね、曇っててですね、結構ね、タイペ101もガスってたので、夜も見れるのかなってちょっと心配な感じはありますね。煙とこのガスってる感じで、明るくはなるけど、なんかよく見えないとかっていうね、可能性もあるので、まあまあ、 雰囲気だけね、楽しんでいきたいなと思います。で朝食につきましてはですね、もうね、あの予約済みでですね、明日8時半ということでお願いをさせていただいております。レイ君のね、いつもお願いさせていただいてますで。プラチナステータス以上のね、特典、えー、ということでご案内いただいておりまして、まあ、16時までのね、レートチェックアウトということでいただいております。で、5時から19時ですね、17時から19時は、ウ、えーバーというね、あのレセプションの左奥にありますバーの方でですね、お、え、人、ー、 1部屋2名様まで、えー、ハッピーアワーということで、まあ、お酒だったりとかもいただくことができるで10時から17時まではウーバーの方だとですねコーヒー、えー、紅茶等が。 紅茶とととかがが、ね、無料でででで楽しんいいただくことができるという感じですなんかね、今まで の, あの記事とかを見るとですね、一応ね、あの上のね、31階にあります、イエンバーとかでも、ハッピーアワーっていうのがなんかあったみたいですけど、今日はひょっとするとカウントダウンパーティーもあって、ウーバーだけなのか、あのもう元よりウーバーだけになってしまったのか、フロム11月1日みたいな感じで書いてあるんで、ひょっとしたら変更になってるのかもしれないですね。はい であとはですね冷蔵庫にあるエビアンのね330ミリリットルの、えー、瓶の、ねえー、お水だけ一応無料という形でそれ以外のねあのー、お水は、えー、無料なんですけど1 本, 1本だけね大きいエビアンは、えー、360ドルだったかなタイペイドルという感じでございますで、えー、w i f i のアクセスだったりとか、えーまあ、朝食かポイントかって選べても、まあ、朝食をね選ばせていただいたという感じでございます。はい ということで、まあね、W タイペンさんの方にお邪魔させていただいてます。まあ、さっきね、13時40分ぐらいにホテルに着いて、まあ、チェックイン手続きを、ね、させていただいて、まあ、ちょっとね、結構列があったなと思ったんですけど、まあ、よくよく考えるとね、チェックアウトの方とも時間がか、ね、ぶってしまってたので、まあ、列が、ね、すごかったのかなというふうに思いますけども、まあ、それでも、 30分ぐらいでチェックイン手続きできましたし、もう14時にはね、お部屋に入ることできましたので、非常に快適に過ごさせていただいているといった具合でございます。今日はですね、あの夜、多分ね、この W ブル台北さんの仲間もかなりね、混み合ってると思いますし、カウントダウンのパーティーでですね、あの有料別のね、料金プランで払ってる方は、リストマンドをつけてですね、多分カウントダウンパーティー、エンバーとかで予約を取ってる方は、 あの入るることがでできるような感じです私はねそれはまあレイクもいることもあってですね参加はねえできないような状況なんですけどえ多分混んでると思います、まあ、外もねかなり混んでると思いますんでえ早い時間にですねまあちょっと夕飯を済ませてえこちらのホテルの中でねゆっくり過ごそうかなというふうに思いますということでちょっとね休憩したらあのちょっと散策の方に向かっていきたいなと思います。 はい、今ですね、こちら、プールが、ね、あるウェットバーとかが、ね、あるフロアの方にに、ね、やってきまして、こんなオブジェがあったりとか、タイピー101じゃないですかね、ちょっと高い建物があったりとかしますけど、タイピー101はこっち側にはね、見えないですね、で結構ね、今、肌寒いんですけど、一面の方が、ね、泳いでらっしゃるという感じでございます、で、ウェットバーは、ね、ここ、まだ今、営業はしてないんですけどね、ここにあるという感じですね。 こちらがね、えー、ウェットバーという感じですまあ、あいにくのね雨なんで雨じゃなかったらめちゃめちゃね、えー、いい感じなんじゃないかなと思いますけどねこんな感じの、えー、いい感じの雰囲気ですね。 いい感じでですね、あのー、暗くなってきましたんで、ちょっとね、館内の散策と、ですねまあ、ちょっとね、あのー、三越さんもありますんで、あちらでね、なんか美味しいものをね買って、お部屋にね、持ってきたいなというふうに思います。ということで、向かっていきますはいハッピアーアワーね、もうめちゃめちゃ、激みですねまだね、チェックインも6時過ぎてますけど、まだチェックイン列が続いてますね。はい、ライトアップされてね、またかなりいい感じになってますね。 はい、ウェットバーもねライトアップされてかなりねいい感じとなっておりますかなりね夜景もいい感じになってますね上のあの風船はカウントダウンで落ちてくるんでしょうかねなんかめちゃめちゃ楽しみですね どこも飲んだりできる感じでお祭り騒ぎな感じですね。DJ ブースなんかも出てますね。かなりいい感じです。はい、とりあえずね林太陽さんの方であの街をね、えー、確保しまして、まあ30分待ちぐらいなんでね、えー、待って食べていきたいなと思います。はい、ということでですね席の方に今ご案内していただいて、まあ約ね。 20分25分ぐらい待ちっていう感じですねはいということで結構ね頼んだのでつるのはねちょっと待ちたいと思いますはい続々ねこれから来そうなのでいただいていきたいと思いま す, <音声>おーすごーいます<音声><音声> とりあえずスペアリブ来ましたの、ね、でいただいていきますああうまっ甘辛でめっちゃうまいはいそしてエビチャーハンとデッキが最近ハマっておりますもうエビ三昧なのでエビ炒めお願いしましたはいそしてねパイコーとかも来ましたねすごい早いね続々と来ますねいい感じです はい、そして豚肉小籠包ですねほんと続々とがっつりきます全然食べれませんはいじゃあね小籠包いただいていきましょうあったかいうちにこれはね危ないやつですよきっとうん熱いうまっうん そ, こそしてパイ粉うん m じゃんまあ続々とくるんでねこのまま食べ進めて、えー、お部屋の方にね戻っていきたいなと思います最高です鶏肉の小籠包にはね鶏のマークが入ってます可愛 い, いですねはいそしてねカニ味噌の小籠包はカニのねマークが入っております はい結構ね食べました最後ね、ねあとデザートだけなんですけどこれでね残すはデザートですけど2827件っていう感じなのでどうですかね1万3000円いかないぐらいかな台北101も上の方はねかなり見えづらくなってますね、えー、花火、見たいですね。 はいということうでねリストバンドの方をねいただけるということではいパーティーの、ね、リストバンドでございますいただいていきますはい今ねロビー上がってきましたけどかなりいい感じの、ね、パーティーな感じになってますねはいこれはなんかかなり盛り上がりそうな感じですね楽しみでございますねえすごいね楽しみだね ということでですねあの、今、台湾の方はですね、新年明けまして、おめでとうございますということでね、ライブをお届けさせていただきました。えー、かなりね、盛り上がってます。モデイクもね、まだ起きてね、元気な状況なんですけど、そちらのね、ライブの様子につきましては、上の方にね、リンク貼っておきますので、よかったらそちらのアカイブを参照いただければと思います。私はね、またこれから夜の、えー、W 台北さんの中であったりとか、まあ、ちょっと外のね、様子なんかもちょっと見ていきたいなというふうに思いますので、 また明日のね、朝食でお会いできればと思います。おやすみなさい。痛かった。ここ痛かった。痛かった。った、うん、おやすみなさい。はい、おはようございます。いや、ぐっすりね、眠ることができました。もう。泥, 泥のようにね、寝ましたね。今ね、八時半過ぎたところでね、まあ、八時半に、朝食を予約してありますんで、これからね。朝食会場の方に向かっていきたいなと思います。レイ君もね、あの、昨日夜中までね、こう起きてて。今もね、元気ですね。 はい、ということで早速ね朝食楽しみだったんでね向かっていきたいと思います、はい、今ねレストランの方に行ったんですけど31階のね方で食べてくださいということでご案内あったので上に上がっていきたいと思いますと、はいうことで31階の方に、ね、上がってきました、はい、31階結構いい感じの雰囲気ですね はい、なぜかね、個室みたいなところにご案内していただきましてね、こちらでいただけるみたいです。めちゃめちゃいい感じです。こんなね、感じの個室です。で、一万で一もね、こちらからだと、あの、綺麗にね、見ていただくことができる。昨日ね、こちらの会場でプライベートパーティーね、やってましたね。 リンゴジュースありませんでで、したの、ね、レイ君は、ね、スイカジュースを爆飲みしてました。たいおいしいい、はい、そして、まあ、こんな感じでですね持ってきましてレイ君に、ね、お腹すいたみたいなので食べていきたいと思います。あとは、ね、こういったおかゆだったりとかヌードル、ね、持ってきてくれましたけど結構ね、席が狭いので一旦ねこれで食べていきたいなと思います。レイ君おいしい長い長んだよね はいそうなんですこれねめっちゃナイフとかフォークがめっちゃ長いんですよねはい意外とでもねレイクにはあげやすいなな私もレイクにね、感化されてスイカジュースいただきたいと思います、まあ、なな<笑>シーカジュー めめちゃめちゃゃね、食事美味しかったです、結構ね、食べたので、これからジムに行って、ですね、えー、カロリー消費していきたいなと思います。はい、こちらが、ね、フィットネスで、でこちらが、ね、スパとかね、はい、こんな感じ、そしてウェットっていう感じですね、はい、フィットネスは残念なことに、今、人がいらっしゃるんでね、撮影ができないような状況でございました。 はいごちちちそうさまででししたためちゃめゃゃね、えー、美味しかったです、まあ、やっぱりねあのー、レセプションの階にありますレストランよりはメニューはね少なかったですけれども、まあ、十分ね美味しかったですはいまあ、メニューをねあの優先するんであればレセプションの階にありますレストランの方でね、えー、満喫されるのがいいのかなというふうに思いますまあ、今日はね混雑していたということもあってですねなぜかね31階のレストランの方でよかったら食べてくださいということでご案内いただきましたので、まあ、逆に言えばですね 食を食べる機会っていうのもそうそうなかったので、まあ、いい経験にのはなったのかなといや言う風に思いました。いや最高でした。で w ね、えー、台北さんの方も、まあ、初めてね。来ました。けれども本当にね。この大晦日というね、えー、日にやってこれって非常に良かったです。まあ、あいにくの雨だったんですけど、あいにくの雨だったからこそ、えー、w 台北さんで良かったなという風に思いました。なぜならね、えー、もう本当に出てすぐもう花火が見れるのでこれね。もう本当に昨日の雨の中でも相当な人いらっしゃったんですよ。 あの中でですね他のホテルの会場からこちらのね花火見にねあの向かってくるとなると相当ね帰りはね混雑しますしさすがにレイ君ねあの連れて行くっていうまあここにいたとしてもね連れてはいかなかったですけど。 連れてっていうのは、なおのことね、行けなかったので、まあ、お子様連れであっても、お子様連れじゃなかったとしてもですね、あの、台北101のなんかイベントだったりとか、花火とかね、あのこういったカウントダウンのイベントであれば、やっぱりこの周辺のね、ホテル、えー、まあ、知っていうのも、この W 台北さんがね、あの、本当にね、かなり、えいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、ただね、えー、最上階の おなんかシリがね反応しましたけど最上階のイエンバーの方ではねなんかプライベートパーティーみたいなやっててねあの利用ができなかったのとあと10階のウーバーの方でですねあのー、飲むこともできたんですけどすごいですよ一、えー、人ねあのチャージお席代がね、えー、3000元かかるんでえー、いくらだろう1万5000円ぐらいかかるんじゃないかなというふうには す, すごくない1万2000円か1万2000円ちょっとぐらい 座席料だけで取られてかつあのそこからねオーダーするような感じになりますのでね ちょっとと大変だと思いましたはい。ということで、もう大満足なので、まだね、えー、今朝食食べたばっかりで10時過ぎで、今日はね、一応16時レートチェックアウトなんですけど、まあ2時ぐらいにはですね、次ね、リージェント台北さんの方に向かっていければなというふうに思っておりますので、それまでね、ゆっくりさせていただきたいと思います。ということで、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったという方、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ幸いです。あとね、概要欄下の方に私、Twitter、l i n s t a g r a m やってまして、URL 貼って ありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいておりますので、情報のお見逃しがないようにこちらのチャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただければ嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。あきましておめでとうございます。 Like a heart attack. But then you came back with flowers, explaining for hours how you i n t e n d on winning me back. How could I have known you were still half detached?